こんにちは、G、です今回はマンジャロとエンデバーの違いのお話マンジャロとエンデバーはアーチ系ディストロでありいわば兄弟の関係ディストロウォッチでは常に上位にいる人気ディストロです どちらがいいかはご利用になる皆さん自身の判断ですがどう違うのかについて解説していきますマンジャロから始めます画面はマンジャロの公式サイトですダウンロードをクリックし ARM を選んでデバイスオプションズからラズベリーパイを選択好きなデスクトップ環境を選んで ダウンロードできますここでは KDE プラズマを選んでいますダウンロードが終わったらエッチャーで SD に焼きます次は Endeavor です従来のインストール方法はちょっと面倒だったんですが新しく ARM イメージが用意されました当然 導入が簡単になるはずなのでこちらを試します画面のサイトからアーム版のイメージを入手しますスクロールして dd イメージ r パイデートのアセッツからアーム版の dd イメージをダウンロード アーム版の日付がやや古いですがダウンロードが終わったらエッチャーで SD に焼きます従来の方法は画面の公式サイトから ISO ファイルをダウンロードします ISO ファイルは当然ラズパイでは起動できませんそこでこのファイルをエッチャーで SD ではなく USB に焼いて適当な PC からブートメニューを使って起動ウェルカムウィンドウ内の ARM イメージインストーラーをクリックラズベリーパイを選びハードリーダーのデバイス名を指定します事例では SD デバイスは SDD なので 画面のようにタイプインストーラーが SD に書き込まれますこの方法はアルテミスノバまではうまく動作していましたが最新版カッシーニノバでは SD が起動でこけるトラブルがありますしたがって前述の ARM イメージの利用をおすすめしますマンジャロから 始めます。SD を挿してラズパイを起動します。画面のように初期設定画面が表示されますので、日本語、アジア、東京、ジャパニーズデフォルトキーボードを選びます。ユーザー名とパスワードをタイプして終わり。ゆっくりやっても1分ほどですね。 再起動後の画面です。ウェイランドで起動していますねパスワードをタイプしてログインしますアップデートの案内があるのでクリックして最新版に更新しておきましょう以上で使える状態になっていますあと日本語入力設定と オーバークロックをやるんですが過去動画で繰り返しご案内していますので今回はご紹介をパスただし詳細欄に手順は書いておきます再起動後のシステム情報です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 パスワードをタイプして終わりなんですがなぜか初期設定というかインストールには異常に時間がかかりますはじめの10分ほどは変化がないのでエラーかと心配しますが15分ほどで初期設定は終わります 日本語入力設定とオーバークロックなどは適当にやっておきます。エンデバーも再起動後のシステム情報を取っておきます。 エンデバーについては最小限のソフト構成で ISO ファイルを軽量化していると言われていますがラズパイ版の場合はマンジャロの方が標準アプリは少ないです最初はマルチメディアプレイヤーについて見てみますマンジャロにインストールされているのは MPV メディアプレイヤーだけですエンデバーにはドラゴンプレイヤーと VLC が入っていますただドラゴンプレイヤーはエンデバーだけでなく多くのディストロでうまく動作しませんおそらく設定に不足があるんだと思いますが ドラゴンプレイヤーである必要がないので、他のプレイヤーに入れ替えればいいと思います。また、VLC はエリザという音楽プレイヤーとのバンドルで追加されているようです。エリザは動作はしますが、音楽プレイヤーとしておすすめできるものではありません。 PC 版エンデバーでは少し様子が異なりますドラゴンプレイヤーはなく VLC だけになっていますまたエリザもありませんね次にユーティリティを見ていきますケイトとそのサブセットである k イライトはマンジャロー エンデバー、両方に含まれています。エンデバーにはさらにテキストエディターも用意されています。これ、機能が K ライトと被るんで、いらないと思います。次は設定です。エンデバーに高度なネットワーク設定というアプリが 付属しています通常ネットワーク設定は KDE システム設定で行うんですが比較してみたんですがこれいらないでしょうどこがコードなんですかね続いてラズパイではなく PC 版の話です。オフフィスフォルダーに オンリーオフィスデスクトップエディターズがあります。マンジャロ、エンデバーともにあったんですが、エンデバーでは最新版カシーニノバで消えてしまいました。このアプリすごくいいんですけどね。だったらと調べてみたら公式リポジトリは なくなっってて AUR で残ってましたうーんなんだそれローリングリリースなのにねちなみにマンジャロではこのアプリは公式リポジトリにあります PC 版の話をもう一つ私ブラウザーは環境を問わず できるだけブレイブを使用しています。マンジャロでは公式リポジトリからインストールできるので以前より上用しています。エンデバーでも一応ちゃんと動作していますが AUR 版なのでアップデートには注意が必要ですね。エンデバーではイエが 標準実装されています。マンジャロでは画面のようにインストールできますマンジャロ由来のソフトとしてパマックという最強のパッケージ管理ソフトがありますまあソフトウェアの追加と削除のことですけどねエンデバーにも AUR 版があって画面のようにタイプすればビルドしてインストールできます Endeavor に限らず Arch 系でパ a m a c を公式サポートすればいいのにと思います Manjaro は独自のリポジトリを持っています Arch Linux のメインリポジトリを受け取った後 テストして安定的と評価してから自身のリポジトリーを更新してユーザーがアップデートできるようになります。このためアーチのアップデートがマンジャロでは反映されるまで数日から数週間遅れることになります。ユーザーの体感としては大きめのアップデートが 時々やってくる感じ。エンデバー OS は独自のリポジトリは持たず ArchLinux のメインリポジトリに依存していますしたがってエンデバーのアップデートは毎日のようにあります言い換えればエンデバー OS は ArchLinux に近い思想であることを 優先しています。マンジャロはアーチ系でありながらも、汎用 OS であることを目指していると言えます。まとめです。マンジャロとエンデバーの比較ということで、導入から標準アプリ、パッケージマネージャーの違いなどについてお話ししました。 ディストロウォッチではエンデバーが2位マンジャロが4位これがほぼ定位置になっています私もいずれの OS も常用しているんですが以前からも言っているようにエンデバーの評価が高い理由がわからないちなみにマンジャロは 2011年にデビューエンデバーのデビューは2019年ですから評価が固まるほどの時間は経ってないように思います今回細かく比較してエンデバーの標準アプリの選択センスが悪いことにも気がつきました早々と KDE をアップデートしてるのに PC 版では X11 起動が標準のままどこへ行こうとしてるのかわからないなぁご覧いただきありがとうございました統一地方線で知事線があるんですが保守分裂の 混戦だそうですただ今回の候補予定者の顔ぶれがひどい仲間内の話なんですが「あいつの実績は何なんだ国会で今まで何やってたんだ?」「誰も答えがない」「しばらくして重鎮が 口を開きうーん不倫かなえっ、ー、と2回いや3回だったかないやいや迷惑だから選挙出るなよなではまた次回。